いいですか？ね、相変わらず寒いですけどね。うん、今日ちょっと天気良かったんですけど、僕たちはずっとお家にいましたね。あと少し買い物、皆さんは何をされましたか？うん、もう年越しそばは召し上がったのかしら？うん、サムの新年の抱負お願いします。はい、まあありきたりですけど、まあ自分のね。 えー、と自己管理健康管理をしっかりして、まあ、健康でいたいなって思ってますうんもう健康が一番だからねそうだね健康うんあとはこういろんな人と出会いたいなと思ってますうんうんそうそうそうで例えば来年どこで出会いたいと思いますかど、うん、どこで、うん、どこでで どのようまあいろこの前もねあの動画作りの方向転換をしていくっていうことをお伝えしたんですけどこういろんな人とお話ししたいのでね、うんうんまあ、全国各地ではないですけどまあとりあえずこう関東を中心にしていろんな方に まあ、アポを取ってねお会いしたいなって思ってます、うんうん、まあいろんな人と会うことでまた自分も勉強になることもたくさんあるしね、うんうんうん、視野もまた広くなっていくと思うんでもうちょっと自分たちもね広いなんか視野を広めていきたいなっていうのがあって、はいうん、できればいろんなところへなんか旅行とか。 旅行しながら、皆さんとお会いできればいいなと思います。三。<笑>カウントダウンするな。で。<笑>一。イェーイ。this is sam's、uh, drawing for gregory this...。あ、今もドン引きされた。はい、じゃん。最初のことよ。<笑>はい。いい、いいよ。最初はグー。 う<笑><笑>早く早く早くはい。じゃんけんホイ は<笑>い<ん><笑><ん><笑><ん><笑><笑><笑>、こ<笑><笑>れ、はい、うん、8、7、6、5、4、3、2、1、イエーイハッピーニューイーハッピーニューイー皆さんお、せっかくだったじゃん。は よかったよかったーじゃあやったねーもう2020年です2020よはいじゃ あ, <笑>あー年取るわあけまして明けましておめでとうございます皆さん今年も幸せが訪れますようにはいねますようにうれしいねあけましておめでとうございます今日はめでとにね長い間ありがとうございました楽しく過ごさせていただきましたはい、うんじゃあ 皆さん明けましておめでとうございます、ね、改め て,、うん、改めて明けましておめでとうございます、はい、今年もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はいうんうん、皆さんも幸せでありますように祈ってます、はいうん、それじゃあまた金曜日お会いしましょう お, お会いしましょうね皆さん早く寝てねはい、はいうん、バイ バ, バイバ